こんにちは、G です今回はデスクトップを楽しくするお話ラズパイで利用できる Linux ディストロは数多くあるんですができれば楽しい環境で使いたいですよねそこでデスクトップを楽しくするエフェクトをご紹介します 複数のディストロ環境で複数の手法をご紹介しますので、他のディストロにも応用できると思います。最初はマンジャロです。理由はエフェクトが標準実装されているからです。デスクトップは KDE プラズマ 23.02 です。KDE プラズマバージョンは 5.27.2 カーネルバージョンは 6.1x です KDE システム設定のワークスペースの挙動を選択さらにデスクトップエフェクトを選択しますご覧のように多くのエフェクトが標準搭載されていますいくつか試してみましょう デモの準備でウウィンドウをいくつか開きますね。最初はスナップヘルパーをオンにして適用してみますこれはウィンドウを動かした時ガイドラインが表示されセンタリングを補助する機能です次はマウスを追跡やってみるとこんな感じに。 カーソルの位置を分かりやすく表示。プレゼンやキャプチャー向けの機能ですねずーっと飛ばしてフォーカスのところまでスクロールします後ろにスライドはウィンドウを選んだ時他のウィンドウが背面になる際のアニメーションですこれかっこいいですね 他の OS 環境でも見かけない機能ですね。今度は非アクティブなウィンドウを暗くするなんですが、要は全面ウィンドウ以外は暗く表示されるということです。このデモではちょっとわかりにくいですかね。 次はトランスルーセンシーをチェックして適用しますこのエフェクトではウィンドウの移動の際背景が透けて見えますグラグラウィンドウを適用してみますウィンドウ移動時にゆらゆら揺れるエフェクトです グラグラ具合は設定で変更できます。こんな具合です。元の単語がワブリーなのでグラグラなんだろうけど、ゆらゆらの方がいいと思う。次はバラバラにするをやってみます。これはウィンドウを閉じる時のエフェクトです。 やってみた方がわかりやすい。今度はマウスマーク。プレゼン用途と思いますが、どこで使うんだろうというエフェクト。シフトメタキーでマウスで描画できます。操作のショートカットキーは設定で変更できます。最後は 魔法のランプこれはウィンドウを最小化する時のエフェクトです設定で速度を変更できますテレビドラマのかわいい魔女ジニーから引用でジニーエフェクトと呼ばれていますこんな感じ、Mac、では 20年以上前から標準装備されているエフェクトですねエンデバーのシステム情報です KDE プラズマバージョンは 5.27.3 カーネルバージョンは 6.1X ですマンジャロよりプラズマバージョンが新しいですデスクトップエフェクトについては マンジャロと 100% 同じです。ですからエンデバーのデモはありません。部分 u のシステム情報です。部分 u 2 2 1 0で標準のままの GNOME デスクトップです。部分 u のデスクトップエフェクトには グノームエクステンションを使います。標準ブラウザーの Firefox 環境で実装していきます。ブラウザーを起動してハンバーガーアイコンからアドオンとテーマを選択。検索フィールドに Gnome Shell とタイプして検索。Gnome Shell Integration を追加します。 すごく見づらいんですが、機能拡張アイコンが追加されています。アイコンをクリックすると、Gnome Extension の画面が表示されます。デスクトップエフェクトとタイプして検索。2行目の Compiz Windows エフェクトをクリックします。画面右上のスイッチをオンにしてインストールボタンをクリック。 ウィンドウを動かしてみると、ほら、ぐらぐらというか、ゆらゆらになります。アプリを変えても同じ動きです。ブラウザを再読み込みすると、オンオフスイッチの横に、設定と削除アイコンが追加されます。設定アイコンで揺れ具合を調整できます。削除ボタンで、 コンピーズ・ウ n ンドウズエフェクトを削除できます Gnome Extensions の画面に戻って別のエフェクトを試しましょう3行目のコンピーズ・アライク・マジック・ランプエフェクトを選択してインストール名前の通り最小化する時のジニーエフェクトですね このエフェクトも再読み込みで設定と削除アイコンが表示されます。持続時間を変更するとこんな感じにゆっくりした効果になります。他にもデスクトップキューブも試したんですが動作できませんでした。やり方に問題があったんでしょうね。使用している マテのシステム情報です。部分 a マテ 22.10。カーネルバージョンは 5.19。ちょっと古いかなマテではコンピズというウィンドウマネージャーを追加してエフェクトを導入します。コンピズは古くからある有名なウィンドウマネージャーなんですが、 コンピーズが利用できるディストロが少なくなってきているようです。今現在、どのディストロで動くのかは未検証です。では、インストールしていきましょう。ターミナルでちょっと長いですが、画面のコマンドをタイプ。終わったら、コントロールセンターで マテトゥイークを開きます。ウィンドウアイコンをクリックして、ウィンドウマネージャーポップアップメニューでコンピーズを選択します。コンピーズが初期化されるので画面が一瞬ちらつきます。経験上一旦リスタートした方がいいです。コントロールセンターで ココンンンフィィズ・ググセッティングマネーージャーを開きますこのアプリで様々なエフェクトの指定や設定が行えるんですがここでは一部の機能のみご紹介しますまずは揺れるウィンドウをチェックほらゆらゆらです 3DWindows をチェックしてみたんですがどうすればいいかわからずいろんなショートカットを試したんですがよくわかりませんでしたアニメーションズを選んでエフェクトでマジックランプにチェック名前からジニーエフェクトと思ったんですがうまくいきませんこれもきっと やり方が悪いんだろうなぁまあ、ゆらゆらが動いたんでよしとします。まとめです。KDE プラズマでは標準で多くのエフェクトが用意されています。Gnome ェルエクステンションによるエフェクトは他の多くのディストロでも有効です。Compiz は多くのディストロで 長くサポートされていたので私が知らないだけでまだいろんなディストロで利用できるのかもですなお少し早いんですがゴールデンウィークのお休みをいただきます休み明けまでしばらく動画はお休みですご覧いただきありがとうございました デスクトップでもノートでも PC の数え方は「台」ですよね。1台、2台。でも富岳とか K それから国産量子コンピューターのように大型の場合数え方は「1基」「2基」ですよね。じゃあラズパイの場合はどうなんでしょうか 1個2個でもいいように思いますが1枚2枚でも違和感はありませんしかしケースに入れたらやっぱり1台「2台台ななのかな数え方単位辞典」というサイトがあってあらゆる数え方が検索できるんですが。 シングルボードコンピューターで検索しても答えがない。数え方が特定できないのは問題ですが、打ってないからいいか。ではまた次回。